悪鬼しすべし両夫と朝鮮は当卓の暗殺に成功しただが利確各氏らの追撃に両夫は長安を追われることとなる一方策を成功させ王院を救出した朝鮮はにいつか必ずそばに戻るその言葉にうなずくと両夫は朝鮮を見送った 隠してし昆明深まる乱世の中呂布は流浪の身となる付き従うのは長領をはじめ彼の部を謀ずる者たちであった程なくして呂布は下北の勇炎尚のもとに身を寄せる折しも遠尚は奇襲一体を制すべく長円と交戦中であった。 天下にとどろく呂布の武名を利用すべく炎症は彼に出撃を命じる他者に使われるのは不本意だが戦を前にして高ぶるのも事実当主をたぎらせ呂布と長領が定山の戦場に立つ両方戦船の武誰にも止められはせん我が軍はこれより長英を中罰する 名族縁家にあだなす罪を断ずるのだふん、俺に命令するな な, なんだその異様は両夫よ拾ってやった恩を忘れるでないぞま間違っても私を斬ろうなどと思うなくだらんことをうだうだとさっさと戦わせろ 生<笑>き盛んなのは結構である開門せよ全軍進め<笑>我が軍は西から山頂の長艦を叩くよふよ国産族と高層山軍を討伐せよ天守偉そうだまいこのいざ楽しませてもらうぞ 何<笑><笑><笑>という舞踊<笑> 出たぜ今だ岩を落とせなんと閉じ込められたか誰か門を開けようフッくだらん手を岩などに頼るのは雑魚がすることだお見事見せつけてくれますな 警戒せねばなるまい。 すまないヤらだ腕俺を殺しませる奴はいないのかおのれが相手だ、はい この焼け跡はもしはお前たちが名族の盾となるとは な心がけである残るは東側の道のみ全軍霊族の将兵として堂々と進軍せよ敵の策略これで終わりとは思えぬこの先の警戒せよ今の暴走白渓をなめるな進軍 目指すは炎症の本陣よようやくまともな戦ができる奴らば相手をすればならない。 伏兵の増援が来る前に騎馬隊を撃ち払う お見事見せつけてくれますないざ、超死竜の槍、受けてみようここらの強との違は違うよ最長に見せてやるこれを楽しませてみせろ騎馬隊が撤退していくぞ フ軍のブイルうん、ここは引く SISSE! しけらだこんなつまらん戦いくらやろうと何も変わらんな両夫殿ならばいよいよ両夫よ良い働きであったお前の分実に見事であるどうだ正式に宴家の将とならぬか お前とはこれまでだん俺は俺の戦に向かうならば覚えておくがいいお前の戦に明族の力が必要な時はこの縁本書必ずや駆けつけよう名族は恩を忘れぬ絶対にである 覚えておこう呂布は定山での戦いで長円を打ち破り円相の勝利に貢献しただがそこには己のものとして納得できる戦はなかった呂布は円相を見限ると長良らと共に再び放浪する道を選ぶ 一方遠尚は呂布らの優先を称え去りゆく彼に命を申し出たその後放浪を続ける呂布のもとへある者からの使者が現れる使者は曹操不在の今その領地たる牧羊を奪えと呂布に告げた同時に使者の主は呂布に協力すべく牧羊で待っているという。 未だ寄って立つ地を持たない呂布に訪れた皇も元より武勇にて望みを果たすことこそ彼の本懐であった呂布は意を決すると死者の主陳休が待つ牧陽へと向かう呂布陳休張領男たちは今己の道をつかむべく戦場に出る 止められはせんよくどのよくぞよくぞおいでになったお前はコローカそう新高台新高台にございます我が策を入れてくださったこと嬉しく思いますぞ、はあ、そうそうの手下が俺を招き入れると 手下とはこれまたそうそうなど董卓の暗殺もまともにできない男あれでは天下などとてもとても呂布殿が呂布殿こそが天下をつかむお方ゆえに私はこの地をもってあなたに堂々したいのですんさあ ここ僕より歩み始めましょう頂点への道天下への道敵の曹操軍聞けばなかなかに盛況だとかいや強敵を相手にこそ武勇を示さねばそれが呂布殿の小たる者の務めであろう お前腹の底では何を考えているこれはまたズバリときましたなそこも何も今の我々の姿が全てかと緑殿は武勇で並ぶ者だしされどその下に最地の者のなしそこへ入り込み思うまま知略を巡らせる それが私の考え私の狙いなのですふん、まあ好きなようにやってみるがいい新旧か食えない奴のようだがまあいいこの牧羊が俺の天下への第一歩だ出るぞ門を開け開門しますお気をつけて 曹操の軍を蹴散らし、牧羊を奪うぞこの道、俺に続けさてさて、本隊が帰ってくるまでが勝利早急に牧羊を奪うと、天井を落としましょう曹操<笑>がいようがいまいが関係ない新旧、作戦はお前が立てる この戦の勝利には豪族の力力が不可欠超爆殿懲戒役をお願いできますかなか奴らを束ね曹操の軍を押し潰そうぞ天命旅軍が牧羊城に接近中チ鎮急殿も一緒のようです だとどういうことだいやエ、えー、はこの城を守らのかお見事見せ抜けてくれますな両夫は俺たちを皆殺しにするッグこれ以上ここにグはまずい逃げるぞ 見せつけてくれますな一度私だけが引く我がけ城を奪われぬよう戦線を死出せよあのウソの暗は冷説にしてかだこの動きにも考えがあるようです<笑>なんという武勇。いつもながらお見事な武勇。 作で出番もありませんが。 まあ、ここは急ぎ急ぎ城を取りましょうぞさまらの傭兵を新の入れ地を買うだがそれもここまで真実殿の腕を踏みにじるさあにいておれ ますぞ所詮流水の軍などザコバカなアブンこのまま一気に勝負をつけるぞその勢い誰にも止められますまいおおすばらしきお働き我が知略だけでは挽回できるかダメだどうしようもねえ 味方とはぐれたかさ、ええ、このご恩は悪意点を停止しますぞ 通すべきかとたな獣の軍勢め。 最強のゴミ見て事 助けてくれますな になうものなどの勝ったと思うなよ!》 呂布このワを出し抜けると思うかまずは金道をヤから奪い返すぞ策は破れもはや大軍に抗戦すべもない呂の首を手土産に競争の元へ戻るか どうも我らもするにシュウエザーだ。どうしようも、ねおシ お見事、見せつけてくれますな 首おらい受けるいざ助け出しくださるかマスクアウタ ー, ー運がなかったら総盲督の前に立つかならば撃つのみよ私は各方ここお相手の目がお見事見せつけてくれますな、はい、助け立ちくださるか さすが直後の毒にかなう者などおりますまい ふん、ザコが牧羊はこの両方戦がもらったぞ新旧の手引きを終えた呂布は曹操不在の牧羊を強襲。 をを打ち払うとこの地を完全に制圧したまた遠州各地の大使もこれに呼応次々に曹操に反旗を翻した一方曹操は迅速に事態に対応すぐさま遠州奪還の軍を起こす彼は直接力のいる牧葉を攻めず戦略的要衝帝都へ進軍 大である王子を攻めるをめそのままそこに陣を展開したこの本を受けた呂布は曹操を討つべく帝都へと軍を進める曹操の軍は盛況だが呂布にも頼もしき者らがいるそして何より強者との戦に呂布自身の心が熱く燃えていたその息を感じ 長寮と鎮休の投資も高ぶる夕日する明日をかけ今、男たちが戦場に立つ両方戦の部誰にも止められをせん<笑>すでに、曹操の軍はご主様の部隊を包囲このままでは、ご主様は分かった 北洋での奇襲のようには行きません。曹操の軍と対するには十分な構えこちらには俺とお前と長領たちがいる。いや、それはそう、それはそうではありませんがな、ならば曹操の軍など、前と同じように蹴散らすまでだ。 仮を返せるな五種は俺に任せろお前はそこの軍師とともに曹操をやれ強敵との戦だ楽しもうではないか当然だ行くぞ両方戦の軍の強さ天下に示せ そうそう、こちらが力押しすると考えている。だが、それに付き合うのは俺だけだ。もしは必ず救い出す。お前たちは、奴の思わずの上を行け。わかった。任せておけかい。出るぞ最強は誰かザ魚どもに教えてやるそうそう。 まだ力の差がわからん。ならば何度でも撃ち砕いやら帝都への過重な苦人は我に誘い出すバーナそこで一芝に打ち我らは巨大へ向かいます 曹操を覆うと思わぬ将校はどうは、ん フッカユー<笑><笑>タギているな もうヤツに任せよその勢い誰にも止められますまい 首捕らえ受けるいざ今の欧米の兵 も, これも武勇と知略に満ちている闘争などに負けるはずがない されたみたみいだなあ俺たちはシノに進軍だ本能のギやはり系統は妖精でしたな<音声>ではでは小屋へ向かう敵を叩きましょうぞ<音声><音声><音声>よく頼むご無事であったかこの戦われらも化石に 追いかけますぞ控えよいによいところに来てくださった遠とも我らと合流して戦いましょうぞうん クソ本陣はガラキじゃねえのかよ一旦本陣まで下がるぞ敵の態度は必ず必ず本陣へ通ずるはず<笑>さあ呂布殿ここからが本番ですぞ<笑>、はい、任せておけチームにおれの前に突入 なんと壮麗な戦ぶり本人の場所を悟られるこれ以上進ませるわけにはいかないなさすがさすがカクタと抜かりないですなしかし。 我らはそれ引きでひるませぬぞおお素晴らしきお働き神宮お前は俺には見えないものだその力これからも俺のために使ういつまでもどこまでも私は緑殿の変化のためにあるのですぞ やと思うなよおやなかなか楽しませてくれるねでは次の策を試してみようか僕が近づいてくるぞ逃げなきゃいなよなヤツとの奥にレ結束を感じさせるな私たち兄弟に勝るとも大人のことだ双人殿 おお待たたせしましま敵の足止めを急いで戻ろう 驚き の獣と思っておったのに乱せで化けたか にて勝者となり勝者は乱世の果てに覇者となる素晴らしい素晴らしいですぞリョフ殿もはや我らの前に敵はなしいざいざ天下へと一進みましょうぞリョフは帝島での戦いを制し曹操を演習から完全に追い払う この勝利は多くの者 の, の活躍により得られたものだった嘉優の活躍炎症の来園、そして劉備による謎の女性全てが劉布を覇者たらしめんとするかのようであったその後劉布は部位を掲げ遠州の各地を掌握流浪すること3年ついに劉布は 寄って立つ地を得た。これよりは各地の軍友を倒し天下に己の名を轟かせるそしていつか長安へ戻り掴むべき全てを掴み取る呂布の目は未来を見据え乱々と輝いていたその隣で陳休もまた胸に秘めたる大志を燃やす。 奇士の戦いの道は今新たな局面を迎えようとしてい た, たれ馬と武具は十分超連も充実これも城や僕があればこそ。 いかにもよって立つ地とは実に実に素晴らしいものですな次だ陣休次はドイツと戦えばいいやはりまずはまずはそ う, そうですなかのものを捨ておけばいずれ大きな障害となりましょう その先はもっと強いやつらもいるんだろうな無論ですとも南の部門北の名則強敵にはこと書きますまい世のすべてを戦で制しその頂に立つそれこそ まさに呂布殿の武の天下ふん、たぎ<ス><ス>るなこの天下のすべて俺の武で勝ち取ってやる